エイディーンですえ誰も喋んねーじゃん疲れてるんですね座長、くださいお願いし座長レミゼラブルです再演しましたね人数も増えましたほら、こんなにたくさんもっといます<笑><笑>おひしゃく面白い福島ははは福島さんです最高、ね<笑><もう><笑>うん、すごい たくさん拍手を頂戴しまして、最後にもあああまままししし、ねね、したたたたねねいいややれ素晴ららかったですす、ね、本当に楽しくやらせていただき一、ねはい、いい一発つお。あ